ごご視聴いいただきありがとうざますポリオでございま す, あ い, ます、まあね、いつもねあのガメ活ガメガメ会議をねやらせていただいているんですけれどもだんだんねちょっと質問内容がね少なくなってきましたんで、えっと、皆さんねまたぜひぜひね応募していただければいいかなというふうに思っておりますでね本日はですねちょっとね趣向を変えまして僕から皆さんにねちょっとね質問したいことが1点だけありまして、まあ、実はね僕ねツイッターの方をねあのやらせていただいてるんですけれども、まあ、僕はツイッターってね基本あのポリオのオフショットしか上がって ないん で, すよで最近、えっと、おとといぐらいですかねおとといぐらいから僕のことがなんか多重人格だと思われたらしくてもう全部ねセンシティブな内容になっちゃったんですだからねポリをモグモグって調べていただけるともう全部センシティブになってんのあ<笑>ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ リオンスのセンシティブな警告っていうのはもう取り消せませんのでそういう結果来るとやっぱね画像がね表示されなくなっちゃうんですよそうするとねやっぱりねやっぱいいねもつかなくなるしフォローもやっぱ増えないということで、まあ、是非ねあのこれを見ていただいてる師匠さんにはですねチャンネル登録とですね Twitter のフォローしていただけると助かりますはいお話はこれぐらいに頂きしまして、まあ、後ろの方にねちょっとねスーツケースの方が見えると思うんですけれども実はですねこの画面の本気の次回ですか 19回目はなんとヒムロックファミリーの人とねえー、みんなでね撮影しましたんでぜひねあのこちらの方の動画もお楽しみにしていただけるといいかなというふうに思いますはいそれではカメラの本気をお楽しみくださいどうぞーリセットでしょリセットでしょリセットー ついにグリーンピース全部リセットで動き始めたこれでいきましょうかおおいきなり熱いいきなり熱いはいおお乗ったんだけど だけど<笑>皆さん見ましたか7ゲームですよ。円です よ, よっ <笑><笑>もうちょっと暑るからねこれ<笑>いやもう男はね黙ってね逆をしないよ<笑>ちょっと来てて<笑>うわ最悪あもう本当に無理もうどんな勝つのにだくやば<笑>やばいヤい<笑><笑><笑> マすぎま待ってうわー当たったーあーもう残り全体3000しかなかったあ<笑>やったー結局助けてくれるのはストーキングスターレギュラーだったらもう。 メはもう破産ああ終わった例えばなんか最近なんですけどうちのチャンネルの視聴者数の男女比率っていうのを見たんですけど<笑>なんとねカメラの本気 99% が男性と。 女 性, 性格がねね 1% 切っっちゃってんだよ再生数が100とかだったら分かるんだけど5000とかだっね50人とかしか見てないわけでしょえっへと思ってでもそれに関するツイートをちょっとあげたらヒム、まあ、さんが反応してくれまして「え、なんか俺のチャンネルはなんか 6% ぐらいあるから」みたいなこうやってたけど結局楽器のオヤジやんけと思ってヒム<笑>さんの動画は2万人で 6% だからね 動画は5000円で 1% だから差を見せつけられてるよねこれ女性から差し入れもらうの夢なんだけどなーえー、皆様に大変悲しいお知らせがありますえっ、ー、とーえー、とガメラの本気18回回転数が3万8000回で、えー、画面剤普通に破産しましたこのタイミングで破産しました ただ、こんなところでやめるポリオではありません使ってはいけない生活費をちょっともうぶち込んでいきますもう100万回は回しますやべこの金なくなったらやばいわでこれで転生したら本当にやばいマジでうまい棒の納豆味にご飯をすりつけて食べる生活があるんだけどもうほんとやだほんとやだあ<笑><笑> 当てようあっこれは熱いじゃん中0台以外なら総額だよいやでもカメラボード中だからああ当たったギリギリ残り13枚 よ し, よし危な い, 危ないああたま11枚だった、えー、大変申し訳ございません<笑>取れてなかった<笑>当たったのに取れてなかった<笑>えー、いつ止めた俺ああ<笑>っくん 何 ダメだつからじゃなっちゃうと、これリッチめじゃないんだよ。どうなんだろう。うるい。いや、これ始めたらやばいなー。でも、これ始めることあるぞ。ああ、なるほど。これは負けやろうなー。やだよね。 <笑>やな絶対これだと思ったンやるじゃないおこれ実践上ビッグよしよ し, よし いや、今日マジでこいつ助けられてるわ。よっしゃ。でも超バケっぽいけ、ね、ど。 うす これゼロマシス劇はねこれ、開発者さんいわく、合格らしい。 ところね設定推測的にはね多分一応は二なんでよねボードが全然上がらないし打っててもッ日はもう百0 0万円とかだったからどうかなでもね体感悪いんだよねまあ悪いよねーモロダイバーね多分ないもうやめ や, やめやフリオさん撮りますよどうしたんですか大勝利ーいるの、えー、自宅警備で大勝利ってことはいくら経ったんですか 五十枚ということは千円ですか。暑いここやば。<笑>これそろそろ暑くない。暑い。これ季節的でもきついんだけど<笑>。そろそろ冷えてくるから。まあ実はね、あのこれを発注してるところに問い合わせしてるから。<笑>あのこれの T シャツ売れ、これの T シャツ売ってって。バーカーは暑い。じゃあえっと今日のねあの T カップから。はい。ああちょっと赤もいる。<笑>どうした。 見られてる。ワイは雲が苦手なのです<音声>。まあということで、まあサウナと水風呂がすごい好きなんで、まあこれからね、ちょっと お, お風呂の王様に行って、栄気を名古屋したいと思います。名古屋したい。はい。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。バイバイバイ。はい。今動きます。3秒前、2秒前、1秒前、格差一サ各社審査特急。